シェルターうっつきました。ローリー頑張ろうね。キラーはハントレスか。もしかして破滅探してる有能使って一緒に回そう。こっち来た。僕ターゲットから外れたね。 黒逃げようんカラスツワ抜け殻ダメだ完全に動いてないお役立ちアイテム出てきておお、破滅城下ナイスいいマップゲットここも開けちゃおう 放置って知らない人が、起き上がらせたね。鍵かー、誰かに渡したいな。お、ローリー、これ使って あ, らありがとう。鍵も持っていこう。ローリー、鍵もあるよ。あ、ハントレス来ちゃった。 ローリーのこと追いかけに行ったかな。やっちゃった。 誰かがまた起こしたねやっぱり抜け殻だ中身いないから全然釣らない出血しギリギリで釣るつもりかな ローリーリここに戻ってきてたんだねそうだ僕鍵持ってるよ紫の鍵じゃないあれあらこっちいる僕がマップもらうよじゃあ私は鍵もらうね 斧補充してから持ち上げるもしかしたらエタあるかもバレてなきゃエタて狙う普通に起こせそうだなあれあれ治療できない。 ななんでできないのアイテム置いたらできるようになっ た, たあごめんごめんミスったごめんね僕がカバーします さあ、来い黒の方には行かせないよ。調子乗ってすみません。こっち来ないでください。 あれ誰かいた倒してる。まだ僕が追われてると思ってた。で戻ってきちゃった。今度こそ竹外れたね。 あ、出血死しちゃったよかった脱出できたみたいさコッパ飛んできた僕たちも脱出しよう。